あやばいやばい見てるよこう斜めで泳ぐように泳ぐよう に, 泳ぐようにそうそうそうそ う,、ね、うまい<笑>いいねいいねいいねーよし、えー、ういいー鳴らしてねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねいねいいねいいねいいねいいねいいねいねいいねいいねいいねいいねいいねいいねはははははねいいいいははははははは